解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート63になりますそれではご覧ください今回はこの部分からやっていきますそれでは筋彫りしていきます こちら側は段落ち状態にしていきます反対側には C 面を作っていきます続いてこちらの面をやっていくのですがここにはパーティングラインがありバリのようになっていましたただ組んでみると。 その針の位置が正しい位置になっているみたいだったのでそこまでたを持って成形していこうと思います<音楽>こんな感じで。 横の筋彫りと変わらない見た目になってくれました少し削り込んだ部分が斜めになってしまったので修正していきますパテを塗って。 傷と引きを処理していきますとりあえずこんな感じになりました ここがまだずれていますが裏のパーツとの兼ね合いもあるのでそちらが終わってから一緒に調整していきますそれではその裏のパーツをやっていきますまずは全体にヤスリをかけていきます今回は こんな感じにしていこうと思います。 まずは逆エッジの部分から仕上げていきます。